ゲームで遊ぶのはいいけど遊びすぎてしまわないかどんなゲームで遊んでるのか親としてはいろいろ考えてしまうもの時間を忘れて遊びすぎるお子様をついつい叱りすぎちゃうことはありませんかこんな時こ そ, そ見守りスイッチ 約束の時間をセットしておけばお子様がゲームに夢中になっていてもアラームでお知らせしてくれますこれなら安心ですね今度はアラームが鳴っても遊び続けてますでも約束を破ったことはお父さんにバレバレですよ中断モードにすれば 約束の時間ゲームをスリープさせることもできますがこんな姿は見たくないのでこれはあくまで最終手段任天